それではこれから、計算機数学1の第13回目の授業を始めます。まず、前回の授業のまとめです。前回は、モジュラー三法と呼ばれる一連のアルゴリズムについて紹介しました。そして、モジュラー三法の一例としまして、中国重要散歩による行列積の計算の効率化を説明しました。 今回のの授業の内容です前回の授業の際に序算に関するいくつかの計算量の見積もりに関する説明が先送りになっておりました。そこで今回は序算の計算量それからユークリット誤助法もしくは拡張ユークリット誤助法の計算量そして中国女王三法の計算量の見積もりについて説明したいと思います。 それではまず序算の計算量の話題から入りますまずここでは多項式の常用付き序算を取り上げます AX と BX を整数係数の一変数多項式 X に関する一変数多項式としまして BX をモニックとしますそして A の次数を K B の次数を M としまして K は M 以上であるものとします でこのような A x と B x に対してその多項式の常用付き序談をこれから行います。でこの多項式の常用付き序談のアルゴリズムは第6回の授業で扱いましたが、まあ、一応復習のためにもう一度眺めてみることにしましょう。まあ、入力としまして、まあ、A x が与えられそれから B x が与えられております。 でまあ、このような入力に対しましてその出力としましては、えー、とこの a を ax を bx で割った小 q x それから乗与 rx をこちらにあるような形で出力するというものです。でえー、と実際のアルゴリズムの処理はこのような形になっております。えー、とまず乗与、えー、の表す多項式 rx に まあ、AX を代入しますでそれからまあ次のステップ以降で一回一回、えー、序断のにあたる、えー、引き算を繰り返すわけですけどもここではその、まあ、小各小の係数、QI、に対して、えー、この割る方の多項式 B の QI 倍というのをその徐々の多項式から順々に引いていくという処理をこう順番に繰り返していきます。 我々がその筆算で多項式一辺素多項式の除断をする場合に乗っ取ったアルゴリズムになっておりますので、まあ、あ, のあまりピンとこない人は、まあ、実際にまあ何かその一辺素多項式の割り算を筆算で行いながら、まあ、このアルゴリズムの流れを確認してください。それではこれからこのアルゴリズムのその計算量の見積もりをステップを順によって行っていきます。まず最初のステップ1ですが。 ここは代入のみで今回の計算量の見積もりには影響はありません。次にステップ2ですがここではその法文によるループが存在します。でそのスループは変数 i に関して k マイナス m から0までですね i が動くようなループなんですけれどもこのループによる繰り返しの回数は k マイナス m プラス1回ですので これをラジオで評価しますと、ラジオの k マイナス m と評価することができます。で、そのステップ2の、その下のステップの a ですね。ステップ A は代入分だけですので、まあ、今回の計算量の見積もりには影響はありません。そして、ステップ2の b ですが、ここでは変数 j に関する繰り返しが行われております。で、その繰り返しの回数はちょうど m 回。 でですので、まあ、これを、えー、と今後の見積もりのために、えー、記憶しておくことにしましょう。えー、そしてこの、えー、とステップ 2b の変数 j に関するループの中では、えー、とこのような ri プラス j からですね qi と bj の積を引くという演算が行われております。でここでの計算量は えっと、qi と bj をかける乗算1回それから、えっと、r の i プラス j から qibj の積を引く加算1回ということですので、まあ、ラージオの1として評価することができますそしてその下のステップ3はこれはリターン分ですので今回の計算量の見積もりには含めませんで以上をまとめますとそのステップ 2b の中で、えっと 指則演算がオーダーダの1回分、それからそのループがですね変数 j に関するループが m 回でその外側で変数 i に関するループがオーダーのラジオの k マイナス m 回分ということですのでこの序算の計算量の合計はこちらにありますようにラジオの m×k マイナス m と見積もることができます。 えー、と以上の見積もりからその一変数多項式の乗用付き序算の計算量というのは今回その計算量の単位はその係数の加減乗除の回数とします指則演算の回数としましたけれどもこの係数間の取得演算の回数は序多項式ディバイザーとそれから小コーシエントの次数の積に比例するということが分かりました。